トト皆さんこんにちは金野でございます<笑>えー、昨日かい、うん、まあいろいろと話してますけれどもどうですかね<笑>うん別にその 何ですか、賛成するとか賛成しないとかそんなことはね自由でいいんですよ。あの、ただ私はこう言っておきたい言っといた方がいいんじゃないかって思うからその動画を使ってですねこう発信するっていうことをしているだけの話ですので。あの その人数もね別に何何人だろうがいいんですよ。うん、ただそのね要は言っておけばその時間が経った時にそのその聞いたことに関してあの考えるっていうことまだできるのでその方がね。 うん、なので、えー、やっぱりあ隠しておく必要はない言っちゃいけないっていうことも私の中ではないで私が話 し, したことによって相手方がですね「何?」とかねそういう方がね、うん いてもそれは仕方がないことだと思ってるんで、とりあえず言 っ, とく言ってみるっていうことはですね、私はしてきた数は少ないですけど、言ってきた方なんで、あっそうみたいな、もう内面は内緒はそうですね、そんな感じですね。あの自分で思うことっていうのはだから。 別に私が意見言ってそれ聞いとけばいいだけの話なので別に怒る必要ないんじゃないんですかっていう感じで来たんで今日気持ちはね中はねやっぱりなんでしょうね若い子の方がき一応聞いてくれますねあーあまあすげえって銀座さんってそういうふうに思ってるんだ 考えてるんだっていうふうなことは若い方の方がですねあのー、いいですね年配の人ってその何ていうんですかね頑固なところがあるっていうかな ん, なんなんでしょうねそれはちょっとよくわかんないです癖なのかよくわかんないですそういうその そういうふうにされてきたのかよく分かんないんですけど下っ端が何言ってんだみたいな年下が何言ってんだみたいな感じなんですかね。うん、っていう感じです。なのでこの動画配信に関してはほとんどねほとんどその帰ってくることはないのに。 ないんですよまあコメントはちょいっとこう来ますけどだけどそれによってねそのまあ 気, 気, 気をその楽にしてねこう説明ができるお話ができるっていうことができるっていう感じですのでその一コメントがねコメント数が421件パンとこう来たって。 うち本事実をこみ 見, 見,、ね、見たんですけど、あのー、それがこうその遮断されもし本当にね遮断されてて一見も件数来てませんよで回数もその見てる回数もその少ないですよっていう方のが結構かえってね私にとっては楽だったなと。 いう感じですねそれは2011年ぐらいの時かなその携帯を購入した時にいきなりものすごいその件数がで、ね、バンバンバンバン入ってくるんですよねメールがなんか知らないですけどで<笑>それにとって答えることができないですしその何て言うのかなこ忙しかったんですよね 自分のこの大事なことをその打ち込む作業にもう一日中ぼっとしてもうやってたんでその携帯はもうバンバン来ゃるんだって分かってるんですけど鳴ってるんですよバンバン。韓国韓国鳴ってるんですけれどもそれ見つつそれに対してその「あじゃあこ う, こ う, こ, うこうですあです」ってこういうふうに。 打ち込み用 の, 場の方をですね重視してやってやっ た, やっ た, やったんであのそんな感じだったんでね多分コンピューターさんもあのこの、えー、機械のねそのいわ携帯でも携帯会社さんでもその扱っている方々がやっぱ知っててあの 今はそのちょっと抑え抑え込むようにしてるのかなっていうねいう感じなのかなとなのでそういう面ではですね非常に助かってい る, いると私自身がですね<笑>うんっていうことなのかなああ やっぱりその外の方の気持ちもよく、あのー、分かります、はい、それをね一瞬でもそのコンピューターさんが提示してくれたことによってそのそういう人たちに対してですねこういっぺんにこう放送できるっていうことができるようになったのであのー。 何ですかね、こう楽に自分のこの説明のね作業とトークをそのできるっていうことですしここに書いてあるボードに書いてありますね予 定, 予定か書いて書いておくんですけど あのー、最初からその2011年ぐらいからその今にかけてその構図構図をね最初から持ってるわけじゃないんですもうこぶっつけ本番なんですね い, いちいちいちいち映すことに関してぶっつけ本番でやってるんですよ でなぜそういうふうな、でその全部説明しないのっていう疑問に思うと思うんですけど、そこなんですよね、私も素人の目線で、かつ考えながらその説明していくっていう作業をですね、やっているので、全くもって構図はないんです。その もうこういう行動にかけててできるよっていうことがないんですないないとこからぶっつけ本番でやってるのでアドリブでねやってるんですよ、うん、でなんででそれをそのするかっていうと 私の夢見までも見られてしまっているので考えていることもですね心の中でこう口は黙ってても心の中で言葉として発していることでさえももう分かってしまうのでそういう時代なんですよもだから あのー、それに集中して考えてこなかったんですよそういうことに関してだからその作業するできる時がそのね作 業, 作業する場所ができてさあできるぞっていう時もぶっつけ本番なんですよ っていうまあそこまでの気がついたんでね心までも読み取られてしまうというで今で も, もうバレバレバレてしまっているっていう、あのー、ことですのでうんだからちょっとね、あのー、なんていうのかな そういうのも膨らめてですね、私は行動していますので。あのー、外に出ててもですね。やっぱりそういう、なんも、もうはその、そういう。なんか、入っちゃってるので、そういう。その、に直結する、その。あの、あれ、で、出くわすんですよ。あ、これ使えるって。 あのいうこともですねこう拾えてきてしまうっていうので本当にね 思, 思考っていうか思うことって心っていうのはですねすごいですよねこれすごい機能だしすごい効力だしあのなんていうかなただの人間じゃないって っていうことがよくわかるこの自然界とつながっていられることがですねものすごくレベルアップしていけるお金の問題じゃないんですよ地位とか名度とかそういう問題じゃなくて普段生きててね自分がね皆さん一般人も一般人の方もそうなんですけど学歴がどうのものじゃないんですよやっぱりその重要なことって本当に 真実ってねその今いること自体がその何でん で, で自分がこう い, るいるのか大人数がい る, いる人間がいる の, の中のたった一人の自分がいる存在か何のために考えることがある考えられる能力があるのかまずここから始まる。 <笑>っていうことですよねだからあのー、多額のお金がなきゃできないだとかそういうことよりもまず考えてねこう使いながらねあるものでねあるもので言うんですよ日常生活あるもので仮に仮にこういう風に置いてみてどうなのか。 っていうことはぐらいは誰にでもできるんですよ。日常生活の中で。うん、だからまず言葉として発信すると外の方々がね。何かの拍子でその。その人のこと。の情報を知ったときに外の人っていうのは。 でできる人がいいれば動いちゃうんですねでそれって、例えば私とその人が直結してつながってるってことになるんですよ。空間があっても。だそれはさ、接続につ、接続っていう言葉ありますけど、接続されちゃってるんですよね、もう。その方と。で ダメな時はさ自分でバンって切ればいいもう指もいいダメだバツンって自分で切ればいい心でねまず心でバツンと首切る<笑>こともできるし心ってのはすごいですよ本当、<笑>思う思うことって<笑>思考ってね で、いやそつながってる人でもいい、OK だけどちょっとこう不十分なところがあるとかねそれはさそれで発信することできるじゃん自分で例えば私がねその人に対してちょっともうちょっとこ う, こうしていう方がいいってこういう発信をすればねで、見るでしょその人がまた。 その人がさああそっかなるほどねってわかるのかいやそれ違うって判断するのかっていうのはその人その人が判断する私じゃないんですよでそこでまた違ってくるでしょその相手側の人がこ変化ですよねいいふうに変わるのかいやそれはちょっとできませんっていうのか それあその相手が決めたことじゃん私が決めたことじゃなくてでこれ分離ですよね分離されてるってことは違いがあるってことなんですよもうすでに一個のこの私の人間と相手方の一個のに、ね、人間と別物だっ て, 言っても考えないと 同じじゃないんですよって言ってますよね選択肢は本人にしかできないってだ私が言ったからって私のせいにしないでくださいねってことなんですね私には責任はありませんただこう情報としてこうした方がいいんじゃないですかって言っただけなんです そこら辺をね履き違えて全部同じ人間だから全部同じっていうことじゃないんですよねだから分離っていう意味もよく理解してくださいねってことなんです本当のこと本当のことを知ってた時にこの空間が教えてくれるんですよこう見たこともないその 新しい情報をね夢見でもいいですしもうこれその 外, 外である点でねそれ発見とかね そ, れそういうふうにこう合わせてくれるっていうふうなことはもうこの空間がやってくれるんで私とあなたは同じじゃないんですよ。そこは。 あのかっちガイしないわ下いって。っていうことですね。全部その人類はね全部自分っていうことじゃないんですよ。だから判断力判断は本当にしてってくださいってことなんですね。 愛だとかなんとかみんな仲良くしないといけないとかあの そ, のそういうひとまとめにしないでくださいねってだから愛だと か, だか大事にしなきゃいけないっていうこともね本当のことを知っている人何でもかんでもあのじゃないんですよそれは もう行き過ぎちゃってるんで愛じゃなくなっちゃうそなんていうのかな逆に言ったら迷惑になってしまう可能性もあるだからやり過ぎっていうのはダメなんですよほどほどにほどほどにっていうことだと思いますね <笑>うんだからいいこと言ってない何ってそれがね全部正しいとは限らないし間違える時は間違えるしでそこの判断はねあの本当にこう個人としてそのことしてね あの判断して言ってくださいねってことなんですよねだから分かんなければ分かんないで質問してもいいですし質問したことに関して返ってくることに関して判断してくださいねってことなんですよねうんよくその自分でね その情報として修正してる最中でしたらもう一回自分でよく考えてみるああこの人に聞いたけどちょっとって言うんだったらもう自分で考えるしかないんですよゼ、ね、0からでもいいです1し1からでもいいですし2からでもいいですしでも結果的に 言ったら私の経験上ゼロから考えた方がいいと思いますこれものすげえ力になりますからうん人の話はね聞いてもいいと思いますいろんな人の話を ね, けね聞いてもいいですいいと思いますですがもうぶっちゃけ自分で考えた方がいい自分自身でね<笑> それはね、本当にねあの、仕事ができる、できないとか、うんうんのことではなくて、ものすごい力が、パワーがですね、あの本当に、それはあのついちゃいます。うん<笑> そんな感じですかねだからもうあの皆さんにそ問いかけながら私が考えながら説明をしているんですけれどもあ の, あの自分で作成して自分で全部やります。 実験ななんか必要ない実験する動物とか人間とかあの植物も全部そうなんですけどなしでなしでいきますここでここ1本でいきます、うん、で自分で設定して作成してで自分で移り変わるってね これ自分全部自分でやりますうそうう感じですねうんそれはうんうん も う, もう決まっちゃってますねうんなんかあのー、決まってるなんかそのほほほんていうかな全部自分でクリアしないとダメだなっていうね だから人任せにできないなってやっぱそれが本心本心じゃないよりもう根本にあるので一緒に共同作業をやるっていうことは な, いなくなりますよねそう考え根本的にこう入ってるとねだそれも自分自身でもうその本質ね 本質があるのでだけど発表ぐらいはできる伝えることができるこれはあの何て言うのかなやって お, おいた方がいいなってとても驚いたする時間がね時間はやっぱりいろいろ考えるとないじゃないですかそんな大変な作業いくつもねこう持ってると。 もうそれがどれだけの人たちに例えば行き渡るのかなとかね総 合, 総合的に考えると時間があるのかないのかってのはそれは他人のことまでは分かんないです、うん、だからできるで私が成功したらね成功した時にできる限りの人たちがね あのー、同じように同じようにっていうかそのできるようにしたいとも思ってますできるだけの人たちにそういう自分が思ってる考えている素晴らしいねほんにこれじいいこうしたい自分のやりたいことじゃないでほとんどやってこなかったんでこれが唯一もう やりてっていう本心から思える内容なんですよ。それが自分の中でね、その出てきてしまったんでその、そういうことなんですよね。うん まあそんな感じですねうんだちょっとずつちょっとずつですけれどももうそも申し訳ないですね自分のペースで や, や, るやってるっていうの申し訳ないんですけどだけどそれもね絶対にそのそなっていうかな に合わわせるわけじゃないのでもう自分のことで自分で自分で考えたこと自分のことをやらせてあげることに関して自分のペースでやるのが一番いいと思うので申し訳ないんですけどあのそれはねあのそうじゃなきゃダメ人のためにやるんじゃないまず自分のためにやるっていうことが大事だ。 でそれができた時に提供できるんだったら提供するしあのー、もうそろそろもう本当にね そ, そ, ろそれだと思いますそれがそうだと思ってますんでうん早くしてよ作成してよっていう方もいると思うんですけれども申し訳ないですよねそうじゃない まずその方も考えてくださいってことなんですだと思うんですよねだったらその方考えてください自分自身で私が作成する行動するやっていく内容に対しての内容をあなた自身で考えてみてくださいっていうことだと思うんですよね私がのんびりのんびりこの前で7年間もね 立って。今がね、やっとできる。その。作業にね、入れる。時が。来ている。それは。七年間っていうね。期間がある。なんで七年待って、七年の間にでいいや、やらないの 思う人いると思うんですけどだったらその方に対してじゃあやってください人任せにしないで自分自身でやってくださいっていうことなんですよね考えてみまず考えてみてください ということですねだからもう半端じゃないですよ中身があの本当にねあの偉いこっちゃ偉いことをする考えてるんですよ私そこまでやりたいって思ってるんですよ本当に ただいろんなその何、ね、そのそういうことに関してやってる方々いると思うんですけど私は違いますからね似てるようで違いますからね一緒にしないでくださいねやってることは同じじゃん同じじゃないですよ苦労人間とか何とかね その手術して密食とかね心臓移植とかね違いますからねだからいかに自分が死ぬタイミングを測ってそこでものすごいそのもうカきですよね一発勝負だから自分が老人になった時に もうそれでいい。その時点でいい。書ける。私は。みたいな。で、できなかったらできなかったでいい。できたらできたでいい。これ両方、選択肢を当ててるんですよ。だから、 やみくもに私考えてるわけじゃないんですよねそういうふうに作りたいからやりたいからすぐね作成して乗り移るそんな簡単なことじゃないんですもののどりをちゃんとね考えた上でやらないと成功ってしないんですちゃんともののどりを考えた上で揃った上で でこう一発勝負それぐらいの本当に真剣に考えるっていうことをしないと成功に至らないんですよねだから本当に真剣さ っていうことがね、本物だったら、本当のことだったら、成功しちゃうんです。っ、う、て、ん、私は思ってますこ。これは私の本心なんで、真剣勝負、一発勝負、もう一回限り、一回限りでいい決める。そこで決める。って、まず意識で、ね。 持っていかないと考えることね<笑>そういうことですのであのー ももうそれもねちょっと言っといた方がいいなっていうね本当にあの、はあ、実験なんかしません試す試すこともしません で, できるわけないじゃんそんなのって試すことなんかだってこのそういうことに関してはね自分の身体をね新しい身体を作ることに関してはもうぶっつけ本番一発勝負 だから衛星探知機とかその何空飛ぶ靴とかっていうのはまだね試すことっていうのはできるんですよもう別問題なんです、ね、一緒にしない別問題ね大事なことっていうのはねそ う, そうなんですよだから私が簡単にね全体的にやることを説明している まず簡単にわかりやすくっていうことですねいやもう今日紫青紫ですねああああああ もうあのーね、そこまでもあのー、移してきますあそしたらまだまだこれから先もまだあるんであるんでね<笑>いつになるか分かんないですそれは。 そこまでも最終段階に行くまではいつになるかわからない<咳>、うん、だからパソコンとかねカメラとか携帯とかね情報普通にねあの日常生活一緒だから仕事で使うからっていう。 ことでですね、皆さんにこう行き渡ったなと思うんですけれども私は隠そうとしませんやるんだったら見 せ, 見せるもうそれを使って問い物も込みたい使ってうんさ あ, あるんだったら使った方がいいもんねどうせならね って言ってなおかつ意味のあることだったらねそうですよねうんっていうことですねうんうん<笑> だから物のの通りをこう本当にその考えられるその大人ないしはお子さんがあの本当にね出てきてほしいそういうそのあの人間としてねその素晴らしいその方々がですねこう出てきてくれたらもう本当にね それにつきますね本当の意味での本当の人間がねこういてくれる何人か分かりませんけれどもだからこう外に出てて分かりますからねそういう人柄がその国関係なくて。 同じ、ね、人間同士でも国が違っててもね人柄っていうのは本当とすぱっと分かりますのであこの人大丈夫だなよく分かってるなっていうのも一発で分かりますんで、うんはああそんな感じですかね、うん、か一発勝負 うんだから私を見てね綺麗だって、まあ、言ってくれる人もいますあのだけどね私はあのもっと良くなりたいっていうふうにちっちゃい時から思っ て, 思ってたんですよなんか。 だから美人さんとかに見てていいなーってこうなんかそういう人になるにはどうしたらいいのかなーってこうちっちゃい幼いながらに<笑>腹は低いしね鼻ライブが悪いしやっぱコ ン, プレコンプレックスってあるんですよ自分が納得いってないそのことってあるんですよねだから そ れ, それにその気が付いちゃった時にその自分の 理, 理想像っていうのがねあ本当に自分で作るしかないんだなっても自然にまた生まれ、あ、変わってねそのまレベルアップしていくよりも。 時間かかっちゃうんですよね。どうしても。で、誤差が出てきても来るっていう、その、やっぱり正しく、その、ちゃんと、その、生きるっていうことは、まず難しいんですよね。私はね、ちょっとから無理きついなっていうね、ことで、やっぱり嫌だなって。なん 自然に反するのかもしれないし神にね逆らうのかもしれないしだけどさそれでもいいだか自分で自分でその作成して自分 で, ことでや自分のことに関してね自分でやったんだったら自分で納得したんだったら私はそれでいいと思ってるんですよ で整形とか皆さんやっぱり、ね、芸能人の方よくやってると思うんですけどそういうことじゃないです私がその自分の身体を作る作成するってことに関してこれ整形じゃないんです<笑>もう同じふうに捉えないでくださいってことになりますね 全然違う。そういう風に、ね、して美しくなるっていうことではないです。もう極端ですけどね。極、極、極、極端ですけどね。考え方もやる、やることもね。 感じ、ね、考え方も本当にあのー、ただね芸能人芸能界に入った方ってかわいそうだなーってねそういうふうに思います本物じゃないなってなんか商品と一緒道具と一緒うん 可哀そうですねそういうことに関して入っちゃってやってしまってる人たちっていうのはねよくよく考えるとねかわいそうだなーって思いますね申し訳ないですけどうそういう考え方にどうしても私はなっちゃいますね、うん うん、だからその、ねこう簡単にね、簡単に説明してますけど簡単なところから入っていけばこう 考, え考える時間っていうのはまだあるんでこう考えられるっていうふうにもできますよね、うん、じゃあ皆さんそこから先どう考えます私も考えます っていうう感じなんでで同時進行でこいいけるいきなりねグワーって説明されても頭に入っていかないっていうのがあるじゃないですかね人間って限界があるんですよこれいくら勉強ができて頭良くてもグワーってねはい次来ますここですあれですはい次来ますここですあれですって言われても入っていかないでしょ頭にで 動画もさ、何回も何回も見直さなきゃいけないっていうふうになると思うんですよ。こう、話す内容がね、いっぱいあればね。だから、その、底辺。ねらもう、あのー、行くっていうね。あのー、その方がね、私は、ね、いいんじゃないかな。 時その方がいいでしょっていや思うからその私もあの同じレベルでね考え考えていくっていうね<笑>いうことですまあ今44分もうそこ45分になりますまあ喋ってますけれどもうんまあそれ ちょっとね言っときますねまたねあ私全部一人でぶつけ本番でやりますということですねはいうんあそれはねもうね一回限り で, でね成功するのかしないのかっていう<笑>もうドラマじゃありませんって言って<笑>実話ですっていう <笑>失敗しても失敗してもね実話になるで成功しても実話になるっていうことなんですからね<笑>うんそんな感じですねまあはし 話足りなかったなっていう部分をこう後々になってね、あれ言っとけばよかったなっていうのもあるんですけど、それはそれでまあ言わなくてもわかるかなと<咳>いう感じですね。うん。分ですね。まあとりあえずここまで、はい、みんなでございました。 お疲れ様でございました。